よろしくお願いします。お Look、okay. at it. それでは、総理の皆さんにマイ発表お願 い, いします。